お待たせをいたしました第19回日立の国よさこい祭りいよいよ開幕ですトップバッターを飾っていただきますのは地元第5町から日立の国第5連の皆さんですそれではお願いいたしますはい、会場の皆さん、こんにちは日立の国第5連と申します、えー、この場所で皆さんにこうしてお会いするの事実に3年ぶりとなります 3年間の思い、私たちの思いをすべてぶつけ、今日から2日間、皆様の心に何か残せるよう精一杯演舞させていただきますので、ご千円のほどよろしくお願いします。お客様に、 WHAT THE-